次はその唐津葉の乗算アルゴリズムの一変数多項式編です。で、基本的なやり方は整数の乗算の時と同じです。その整数の乗算の時にはその桁で上位桁と下位桁っていうふうに分けていましたけれども一変数多項式の時にはその時数が何でしょうね 例えば N 字の多項式があったら2分の N 字よりも高字の項のまとまりと定字の項のまとまりというふうにこうまとめることになります。えー、と例えば、えー、と今、えーと、ラージ n を2の N 乗としましてそれからですのでこれはそれから F1、F0、G1、G0 がこの時数がラージ n より小さな多項式とします。 そのときに、そうすると fx と gx っていうのはそれぞれ、たかだか2の n プラス1乗の多項式なんですけれども、例えば fx も gx もですね、これ2の n 乗より大きな項と2の n 乗未満の項ですね。gx も2の n 乗以上の項と2の n 乗未満の項というふうに2つに分けます。で fx と gx を計算しようとしますと、これを、その、例えば f1、g1、f1、g1 ですから、これ fx と gx のそれぞれ上位の次数の多項式の、項の積ですね。それから f1、f1-f0×g0-g1 と f1、g1 と f0、g0 の和にこの x の n 乗をかけると。最後、f0、g0 をかけるという形で、その、 まあ、多項式 の, その上位項事項と低事項を分けてですねでそれぞれをかけたりしてあのこの静止的にこの F と G の積を作るという仕組みになっています一応この一変数多項式の乗算アルゴリズムについてはあのアルゴリズムの形で書いておきます一応アルゴリズムの名前は唐津波であのポリ ポリっていうのはポリノミアルですね多項式用の唐つばの乗算ということでこういう名前にしておきましたで、えっと、入力としましてはあの Fx と Gx ですねでえっとラージ N は2の N 乗としておいてで、えっと、F1F0G1G0 はそれぞれラージ N よりも G 数が小さな多項式としましてでその、まあ、F1 と G1 はそれぞれ x のラージ N 上よりも大きい項ですね。それから f0g0 はそれよりも次数の小さな項という形で与えておきます。あと出力としては、と fx と gx の積を与えるという形になっています。でアルゴリズムなんですけれども、とまずこれ倍分けするんですが、もしラージ N が1の場合ですね。すなわち えー、と与えられた時数が 2, 2次以下の場合には、えーと、通常の多項式の積を計算しなさいということにしますで、えーと。もしそうじゃない、それ以外の場合には、このまず ABC、この3ステップの多項式の積を計算しなさいということにします。でえー、このまず F1 と G1 の積、それから F0 と G0 の積、F1、F0 と G0-G1 の積ですね。で でこれらは、あの、さらにですね、また、唐津葉のアルゴリズムに再帰的にあの呼び出すことによって、えー、その、それぞれの積を計算 し, しなさいということになりますね。で、その結果をそれぞれ変数 A と B と C に代入しなさいということにしておきます。で、えー、最後の3番目のステップでと、この2番目のステップの結果に対して、えっ、ー、と、A×X の 2N 乗ですね。 でから、a プラス b プラス c かける x の n 乗プラス b というのを計算して、結果を返すという形になります。で、この計算量の見積 も, りもですね、先ほどの整数の乗算のときと同じような形で定理にすることができまして、で、ここでまとめたのがこの定理なんですけれども、そのラジエの2の n 乗としまして、 F と G を実数係数の一元素多項式として、それから F と G の実数が N 未満の時ですね。この時に、その唐津葉の乗算による F と G の乗算の計算量。この場合はその実数上の指則演算の回数ですけれども、これが N のログ算上で抑えられるということに成り立ちます。 ということで、今回はですね、高速乗算法ということで、その唐津波の乗算アルゴリズムを紹介しました。で、まあ、その中で2つですね、唐津波の乗算アルゴリズムとしては、整数の乗算と、それから一変数多項式の乗算のアルゴリズムについて紹介しました。で、で次回が、まあ、この授業の最終回になりますけれども、次回は高速乗算法のもう一つの方法として、 その高速風邪変換を用いた乗算法を紹介します。でその中では、まず、えっと、理算風邪変換と呼ばれる計算について、えー、紹介しましてで、それからの高速風邪変換の話をしたいと思います。で、最後に、この高速風邪変換を用いた一変数多公式の高速乗算法について述べたいと思います。ということで、えっと、まあ、あの、また、あと残すごこ1回になりましたけども、よろしくお願いします。 それでは、あの今日のコーアアプリで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。